綺麗イラスト作家の紙切りになるものです。今、こちら、東京交通会館、イラストの紀元にあります、東京交通会館の2階、入浴ギャーで私のこといらっしゃいます。でね、えー、いよいよ、やっぱり世間の波に乗りまして、こういったものがあの会場でご用意しています。これ、まあ皆さんご存知のとおりあの、検温器なんですね。 こうしたものですね。で、えー、どういうふうに使うかというと、ボタンを押して、こういうふうに数字が出ます。で、ローと出て、まあ、これ、私、自分自身やってみますね。これ、接、えー、触, 触しないで、最初これぐらいの距離でやると、はい、このように、えー、私の今のサイロンが出ます。で、あの、これ、まあ、この会場の場合、37度。 から37のご家族の方には、まあ、入室、えー、ご購入するという形で、あのこれ、特会館の方で貸していただきました。これと、実際に手洗い用のアルコールも入口の方に用意してございますので、ぜひ、あのー、皆さんあの、ご自身では、このマスクの着用でご来場いただければと思っております。 すごいね。で、問題なのはこれね、あの、問題なんですよ。何が問題か と, と、性能も問題なんですけども、これ、日本製じゃないの。日本製ではなくて、どこかといえば、見てください。メイドインチャイナ。メイドインチャイナ。地下、今、お店なの。 もう日本製はほとんど今あの在庫をなし状態で待つしかない。で、列、え、島、ー、で観覧、まあ、用にこちらの東京交通会館の方が買ったそうですよ。まあ その恩恵に私もああ預かりながら、こちらの検温機、私があのお客様一人一人に、ああお知らせするという体制を取っておりますので、あの安全を考慮の上、えー、皆様のお久しおりまお待ちしております。